はい。それでは、e、eStudio の説明をしていきます。まずはじめに、ダリムレコーダー。こちらを開きますと、このような画面が表示されます。このダリムレコーダーを開いていてこそ、eStudio では録画をすることが可能になります。次に、スタート eStudio。こちらのアイコンをクリックすると、 このような二つの画面が表示されます。こちらはレンダリング画面といい、こちらは管理画面と言います。こちらのレンダリング画面、こちらで実際にプレゼンを行うときなどに、ライブで実際に表示される画面です。そして、こちらのレンダリング画面をコントロールをしたり、 設定を行ったりするのがこちらの管理画面になります。それでは管理画面の説明をしていきます。こちら、ライブコントロール、スタジオ、シーン1、シーン2とありますけれども、このライブコントロールでは、先ほどのように実際にライブでコントロールすることができます。アクター、シーン1、シーン2、モニターとありますけれども、 こちらのアクターはカメラで実際に映し出しているものを表示する画面です。そしてシーン1シーン2そしてモニターこちらの仮想モニターでは様々なコンテンツを表示することが可能です。このようなパワーポイントや 動画、そして画像などを選択することができます。そしてこの仮想モニターを、えー、こちらで変更することが可能です。このようにコンテンツを様々に変えることができます。そしてこのデスクトップウィンドウズ。 こちらを押しますと、このように表示されますけれども、ダブルクリックをすることで、画面を、どの画面を表示するかを選択することが可能になります。こちらでは、パワーポイントを選択します。はい。そして、こちらで録画をし、また、 ここにはペンで書く機能があります。筆の大きさ、そして濃さなどをここで設定をし、設定を行って、はい。また、色も変更することが可能です。 そして、この消しゴム。こちらのアイコンをクリックすることで、一括で消えます。はい。以上で説明を終わります。